えじゃあ次行きましょう。ポケベル男子ラんから頂戴しました。ありがとうございます、えー。ゆるしーこんばん えバンドリガールズバンドパーティーにリサねの新星4カードお菓子作りはお任せが実装されましたねユリシーは無事お迎えされたということでおめでとうございますそうなんです私ですかさしてくださいわらあー頑張ってえお菓子作りといえば以前ユリシーはロゼリアの合宿の際にリサのクッキーを楽しみにしているねと言われクッキーを焼いていったというツイートをされてましたがクッキー以外にお菓子を作ったことありますかまた得意なお菓子は何ですかとのことでした<笑> そうね、あのアイアイがさその合宿の前にめちゃくちゃ忙しい時期に「るし、クッキー楽しみにしてるから」って言われてもうめっちゃね「何パー」って言われたから作っていかなきゃこれはみたいな気持ちでね、えー、作っていったんですけどねお菓子はねいろいろ作ったことあります。結構好きです、作るのはなんか料理より 好きお菓子のがなんか分量がきちんとしてるじゃない<笑>なんかその通りに作ればできるから好きですねなんかビスコッティとかがね美味しいって言われますうん得意なお菓子はなんだろうでもお菓子を作り出そうと思ったきっかけはアップルパイが小学生の時にどうしても食べたくてでどうしても食べたかったからケーキ屋さんにね行ったんだけどあのお小遣いを持ってでもケーキ屋さんにアップルパイが売ってなくてであのパイ 屋さんにアップルパイがあるっていうの、その時知らなくてもうどうしても食べたいって思ったから、あのー、作ったっていうのが初めてだったんで、アップルパイが好きですね。<笑>作るのが好きですね。手作り美味しいよね。なんかちょっとパイ生地をね。大変だけど、作るのパイシートとかもありますからね。最近はい。じゃあもう1つ行きますかね？